おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回のテーマは、SM プレイにはどのような類型があるか、です。ご承知の通り SM というのはサリズムマゾヒズムの略ですが、一言で SM と言っても、その中には色い々ろいろな種類があります。 例えば、肉体を痛めつけたり痛めつけられたりといったハードなものから、言葉攻めのようなソフトなものもあります。もちろん、SM が好きということはその人の持つ変態性の発露ですので、当研究所は両者の合意に基づいて楽しまれる限り、そのような思考を肯定的に捉えています。しかし、特に前者のハードな SM については、やりすぎてしまうと相手を傷つけたり、また、ソフトなものであってもきちんと同意を取らずに行うと、相手の心身に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。 そのような意味で SM について研究することは重要であり、実際海外では様々な研究が行われてきています。今回取り上げさせていただくこちらの論文もそのような研究の流れに沿って行われたものですが、この論文には面白い点があります。それは実際に SM を行っている人が集まるコミュニティにアンケートを掲示して、集まったデータをもとに SM プレイにはどのような類型があるかを分析している点です。 具体的なアンケートの内容ですがまず最初に自分が S だと思うか M だと思うか両方だと思うかどちらでもないと思うかが尋ねられていますその他、アンケートには服獣つまりマゾヒズム的なプレイを測定する尺度と支配つまりサィズム的なプレイを測定する尺度が含まれていました これらの項目は、複従の項目と支配の項目で対応しており、複従の項目では例えば、性的なプレイの間に相手に引っかかれたり、詰められたり、殴られたりすることについて、これまで経験がある、マスターベーションの際に空想する、経験がない、という経験を尋ねる質問と、それによってどのくらい快楽を得るかを尋ねており、逆に支配の項目では、性的なプレイの間に相手を引っかいたり、つねったり、殴ったりすることについて同じ質問がされています。調査協力者は、このような24種類のプレイを提示され、それ それぞれぞについてのの経験と性的快楽の程度を回答しましまた。分析の結果に移ります。まず自分が S であると思うか M であると思うかについての結果です。ご覧のように自分が S だと答えた人には男性が多く自分が M だと答えた人には女性が多いという結果になっています。この差が統計的に意味のあるものであるかを解事情検定という統計手法で検討したところこの差は優位であることつまりこの差は単なる偶然の結果ではないということが分かりました。 次にプレイの類型についてですが、ここでは因子分析という統計手法が使われています。因子分析というのは、同じような特徴を持つ変数を因子、つまりグループに分ける手法です。この手法を使ってサィズムのプレイとマゾヒズムのプレイを分類したところ、これらのプレイは大きく6つのグループに分かれることが示されました。 それらのグループとは、相手を言葉で恥ずかしめる、他の人に見せびらかず、などの相手を支配しようとするプレイからなる、支配系。二つ目のグループは、何らかの道具を使って相手の体を痛めつける、道具系。三つ目のグループは、目隠しをしたり相手を縛ったり命令したりする、ソフトプレイ系。四つ目のグループは、相手を殴ることなどの、大田系。五つ目のグループには、首絞めなどの呼吸に関わる項目。六つ目のグループには、自分の体液を飲ませるなどの排泄物に関わる項目がまとまっていました。また、 これらのグループ分けは、サィズムについてもマゾヒズムについても概ね同じであり、プレイの分類はサィズムとマゾヒズムで大きく違わないということが分かりました。結論です。まず一つ目に、自分が M だと思う人は自分が S だと思う人よりも多く、女性は M、男性は S が多い傾向があるということが分かりました。この点は直感、あるいは性別についてのステレオタイプにあった結果であり、おそらく日本で調査をしても似たような結果になるのではないかと思います。 二つ目の本題については、サィズム・マゾヒズムのプレイは、支配系、道具系、ソフトプレイ系、大田系、呼吸系、排泄物系、という6つのグループに分けられることがこの論文の結果からわかりました。このように、SM プレイ、と一言で言っても、その中には様々な類型があるようです。SM プレイをする際には、どのような SM プレイなのかをしっかりと相手と相談しておかないと思わぬ誤解を招くかもしれません。